姿勢がね、立つときに、どうしてもこう、お尻が下がって、骨盤が前に出て、こうやって漫才師さんみたいに立っちゃう人いますよねこれ。お尻が下がって立っちゃう人。こういう方たちの原因は、骨盤がね、こう丸まって、骨盤が後ろに倒れちゃってるんですね。この骨盤を立てて、お尻がヒップアップするために必要な筋肉を伸ばして使っていきましょう。 ここからこの腰骨までこうやって斜めにぐーっと走っている筋肉ここが硬くなって弱くなるとこうやって骨盤がぐーっと前に行ってお尻が下がっちゃうんですねねだからこの骨盤を立ててお尻をねクッと上げられるようにしていきますたった2分のエッセサイズなので一緒にやっていきましょうそしたらまずはこの肩骨をねこの股関節のところのすぐ上あたりこの辺 この辺に持ってきて、っ、ね、転がっていきます。はい、それでは、そこに弦骨を置いて、で、恥骨をぐーっと床に近づくようにしていきます。そうすると、その弦骨でね、筋肉ぐーっと触ってるのを感じられると思います。その状態で、あまり痛すぎない範囲で、お尻を揺すっていきましょう。もうね、頭から床について、体の力全部、ただ恥骨はね、 なるべく床に近づけるように、恥骨を床にふーはい、そうしたら、そのまま、恥骨床についたまま、かかとお尻にぐっと近づけて、で、伸ばす、これを繰り返していきましょう、伸ばす、吐いて、かかとお尻、伸ばす、こうやってね、ももの後ろもしっかりと使っていきましょう。 ももの後ろも弱くなるとお尻がね下がってきちゃうのでここしっかりと使うことによってお尻も上がってきますよ。でこうやってね腸腰筋をマッサージしていきましょう。はいそうしたらほぐれたところで今度は使っていきますね。仰向けにね転がって膝をね胸にぐっと近づける。 膝の胸、これを繰り返すふふ腰丸めていきますね。なるべく膝を顔に、お顔にって近づけていきましょう。この股関節の筋肉、腸腰筋を使っていきます。ゆっくりでもいいですよ。ゆっくりでいいので、確実にグッと使っていきます。 そしたら今度はねこの膝を外に開いてかかとをお顔に近づけるようにこの動きしていきましょうはい、それでは行きますねふ腰は反らないで腰ずっと丸めていきましょう膝外に開いてかかとをお顔に膝外に開いてかかとをお顔こうやって今度はちょっとねじみを加えながら 腸腰筋、股関節の部分使っていきますねちょっとねじわーっとあったかくなるようなぞわぞわしたような感覚あればしっかりと疲れてますよはいいかがだったでしょうかこうやって腸腰筋この部分この筋肉をほぐしてしっかり使うことによってこうなってた姿勢が骨盤が立ってお尻がクッと 上がるようになってきますたったね2分のエクササイズですが毎日続けていただくと本当に体型 も, 姿勢も変わってきます。そしてこういうねこういう姿勢が楽に取れるようになってくるのでぜひやってみてください、はい、こちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方や忙しい者たちでも ご紹介していますもしこの動画お役に立ったら是非いいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また